ありがとうございますカビスエキモノのアジノバオシですこの旅行動画にぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします小豆島編第5話お届けします現在地は香川県高松市の律林駅回遊式の日本庭園律林園の最寄り駅にあたります この映像を撮ったのが2023年4月5日なんですけれども前日といい撮影当日といいハードスケジュールが続いていましてちょっと体力を消耗していますですのでまずはあちらに見えているビジネスホテルサンシャイン高松さん今晩僕が1泊すどまりでお世話になるホテルで体を休めて夜が明けてから立林公園散策ゆっくり楽しもうと思っています 最近知ったんですけども立林公園には他の日本庭園にはない楽しみがありますのでそちらも是非一緒に楽しんでいただければと思いますそれでは立林公園のことは一旦置いといてあちらのホテルにチェックインしたいと思います立林公園こんな感じなんですね改札で青春18切符を提示し階段を降りると目の前にはもうホテルが見えていました 駅から見えていたビジネスホテルサンシャイン高松さんこんな感じですねチェックインしますこちらのお部屋ですここが今回利用させていただくビジネスホテルサンシャイン高松さんのお部屋です 予約したサイトはいつも通り楽天トラベル一泊スどバニプラン4300円でしたご覧の通り一般的なって言い方が適当かわかりませんがビジネスホテルのワンルームタイプになってますトイレこんな感じですおはようございます 2023年4月6日の朝を迎えました。一晩過ごさせていただいたビジネスホテルサンシャイン高松さんを離れまして早速今からチェックアウトして立林公園に向かいますチェックアウトも無事終わりまして今から向かうわけなんですけど土地勘のない場所なのでゆっくり確実に行きたいと思います。 前の方に律林駅を出発する列車が見えるんですがとりあえずまっすぐ向かいたいと思います律林公園の近くまで来ましたさあ、どっから入園できるんでしょうねあそこかもしれませんね律林公園に到着しました早速園内入ります 大丈夫そうです開門時間が5時半閉門時間が夜の9時まで桜のライトアップやってるものですからそれで多分入場できる時間が伸びてるんだと思います入場券購入できました大人1人410円だそうです桜の咲いている場所教えてもらいましたがいつも通りヨりヨーの悪い僕ですあんまり覚えられてませんなので地図を見たり 園内の散策マップをもらっているのでそれを見ながら初めての律林公園散策していこうと思います律林公園内にも食事ができる場所があってざっとこんな感じなんですけど今回目をつけているのはこちらの花園亭さんです朝粥食べれるといいなまあこんな感じでゆるーく散策を始めました律林公園に関する詳細はこちらをご覧ください 最初の花見スポット、券売所から歩いて1分かからないぐらいのところにありましたが、ご覧の通りだいぶ散ってます。昨日の雨の影響も多少はあると思います。このせいか少し物寂しい感じになってしまいましたね。 だけではありません。あと2か所ぐらいあると聞いてますのでゆっくり見物して回ろうと思います最初の花見スポットから少し歩いてみるとご覧のようにたくさんの風車が飾り付けられた場所がありました。 そう立院公園に初めて足を運んで勉強になったことがもう一つありますそれは2通りの散策コースがあるということです一つがこちら南亭海遊コース要は庭園の南側をぐるっと一周するコースですもう一つは公園の北側を周遊するコース今から歩く南側を一周するコースは所要時間1時間だそうです早速迎え入れるような感じでコースが始まってますので映像を通して体感していただければと思います 名前はわからないですが、鳥の鳴き声が非常に心地よいです。ここが北湖。錦鯉がたくさん泳いでます。 日暮らし堤という茶室の木の看板がかかってますね。これが日暮 日暮し店について説明する案内看板は、少し離れた場所に立っていました。このあたりも桜が散ってしまってますね。葉桜になってる。結構大きな池だな。漢字に弱いので読み方間違えてるかもしれませんが、 ここは西の湖と書いて太古か聖古か分かんないんですけどそういう湖らしいですここにも鯉がいますねここが旧日暮らし亭旧日暮らし邸なんですが土日祝日の朝9時から午後4時半まで公開ということで 今日は水曜日なので中に入ることはできないみたいですあ田の石壁だったりそれからこの滝であったり。 うまい言い方はできませんがなんか違う世界に入り込んだような気分にはさせ て, てくれます割と早い時間帯に来たことそれから平日ということもあって園内を周遊するのは非常に快適ですゆっくり散策することができてますこんなところに鯉がいるんですよこんにちはみたいな でも前回の配信で小豆島を旅立ち高松に降り立ったわけですが雨がとても心配だったんですけれどもおかげさまで今日は晴れてくれましたいい空だちなみにアンディカムでご覧いただいている方がー武いルという琉球産のとてつがここに植樹されているそうです 声が餌を求めて顔を近づけておりますがあ、なんでこれ金利家の鯉おっと、飛び石が待ち構えてますよよっと着物ですから、ゆっくり行かないと飛び石を渡り切りましたここが菊月亭さん でも三脚自撮り棒持ち込み禁止だそうです。南側の海遊行ース次はここを進めということみたいです。持ちつつじ。 餅 つ, つじの向こうに小高い丘のような場所が見えたので向かってみることにしました。 変わったあの橋の両側に勝負の花植えられてるんですけどまだ見頃ではないようですコースを外れてしまったようなので戻ります。 この松は大正天皇が自ら手植えされた松なんだそうです。朝日を浴びて紅葉したが増してますね。あんなところに亀がいる。あ、いたいたいたいた。泳いでる。陸亀かな。水面に顔を出して呼吸してますね。あ、潜っちゃった。 南側をすするコースもいよいよよ大詰めですこの道を進んでいきますこの先に立林公園一番のビュースポットありますから楽しみにしててくださいこの辺り「風岩」と呼ばれる場所みたいなんですけど色づいてはいませんが野道 の, の葉っぱがこの辺りを彩ってますね。 この辺り、禁止法と呼ばれるみたいなんですけどしばらく歩いていると、目の前にとても立派な木の橋が現れましたこの橋は、円月橋というそうですここが、吹上亭さんですまだ営業時間ではないようです 花園生産が断られたら、こちらの吹き上げさん行ってみますか<笑>この辺りにも声が多いです、うん、ここから見える橋が素晴らしいんです多分、立林公園のパンフレットだったり、入場券にも使われている橋だと思うんです 詐欺か何かだと思うんですけど獲物を待ち構えるようにずっと直立不動いや動いたまた直立不動にあに飛んでた足元に気をつけてゆっくり渡りきるとここが開い方。 園内随一の消防景観をぜひご覧くださいということでそう言われたら見に行きましょう開い方からの景観消防を楽しみましょうレッツゴーで す, こ, ですこの場所が開い方ぐるっと見ますとこうなります この景観は確かにおすすめに上がっても何ら不思議でもないです上がるのはいいんですけどここから先急になるんで気をつけておきたいと思いますどうやらぐるっと一周したようです ちょうど1時間経過しましまた リ, スリン公園が他の日本庭園とは違うといったのはこの庭園内を船で回れるということなんです乗船券早速買いました大人1枚620円ででした乗船時時間が10時からら分ぐらいそれで注意事項としては大きな荷物は持っちゃいけないらしいんでバックパックは下ろさなきゃいけないですそれともし撮影 NG となったら雰囲気だけ後でご報告をさせていただこうと思います 今、出口の方に向かって歩いているんですけれども乗船場の船頭さんに伺ったら自撮り棒を伸ばしたり縮めたりするのはやめてくださいということでした船の上から実人公園バッチリお見せしますこちらが花園亭さんです店内での撮影もオッケーもらいました早速入ります後ろ、お着物がいっぱい並んでるんですけど花園亭さんが着物の着付けレンタルされているみたいです 店の方からお茶いただきましたホッとしますねタライトン用のおつゆが来ましたこれがタライトンですそれではいただきます釘をここに全部入れちゃって 全然違いますねここで朝ごはんにするつもりで来たんですけど大正解でした腰の強さと腹割りの弱さ喉越しの滑らかさ抜群花園亭さんで辛いうどんの冷やしいただきました花園亭さん美味しい辛いうどんをご馳走になり本当にありがとうございました 乗船の時刻が近づいてきたので、再び乗船場に戻ることにしました。その道中、沿道に立ち並ぶ桜並木があまりにも見事で、眩しく輝いて見えました。 青いテントが待合所です船を利用するときはすげ傘とライフジャケットの着用が必要になりますすげ傘にチェンジです立林公園名物船での周遊始まります一番前に乗ります結構揺れるもう間もなく出発です 2023年4月6日午前10時いよいよ船による南湖周遊が始まりました船頭さんの穏やかな語り口と悠然と泳ぐ鯉たちの歓迎を受けて船は一路南湖へと進路を取ります正面に現れた橋の名前は蛭春橋まずはこの橋の下をくぐり南湖に進入します蛭春橋をくぐると目の前に円月橋が向かい側には保健所があり 船から見上げる円月橋は、他から見た時とは全く違う印象を与えます。円月橋を背にして船はさらに進みます。進行方向右側に現れたのは風書。対岸には風眼があります。この風眼には一羽の詐欺がいて、 一方こちらではすっぽんたちが日向ぼっこの真っ最中でしたやがて真正面に現れたのは「値上がり御用松」という大きな松の木菊月亭さんの中にあるのをこの時初めて知りましたそろそろ折り返しの時間ですもう一度あの藝春郷を通過します 2023年4月6日午前10時25分船は船着き場に帰ってきましたあっという間の25分間でした本当に楽しい船遊びでしたさて、立林公園の散策も見慣れです立林公園、庭園の南側を中心に散策をしてみましたどうだったでしょうか今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか ぜひこの旅行動画にコメンントと高評価、そししてチャンネル登録をお願いします。ご満足いただける内容ではなかったかもしれませんが少しでも面白かったそう思っていただける内容になっていたらいいなと心から願っていますさて今回の小豆島編なんですけれども僕の勝手な都合で申し訳ないんですが次回をもって完結とさせていただきます 津山で家族と待ち合わせをしていますので、本当に地味で面白みのない内容かもしれないんですが、高松市を離れて、瀬戸大橋を渡り、そして津山線を経由して、津山駅で家族と再会というテーマでさせていただこうと思ってますので、どうぞお楽しみに。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。